あなたが隠している真実、心の中、絶対見せられないとずっと言ってきた。美奈子あなたは何を隠しているの私たちに、ピンクビッチクラブに、私は知っている客観的な事実ならすべて私のメモリーに記録されているわ。美奈子美奈子 み子、みんな殺したのね。私たち